えー、ボックストッパー全自家だと嬉しいんですけどイコリアのボックストッパーは正直言ってちょっとあまり嬉しくないですなるほどしかし C のコロナビームの、えー、あれははい、えー、アメニティドリームイエローサウマリン開けていきたいと思いますどうもこんにちは、えー、私は秋葉原のアメニティドリームで福袋を買いました、えー、値段は見ての通り1万円です えー、マジック・ザ・ギャザリングの福袋を初めて買ったのは、えー、去年の、えー、ハレルヤさんでが初めてですハレルヤさんで今年も福袋を買おうと思ったんですが正直言うとあのハレルヤさんではハレルヤさん の, あのハレルさん自体は本当に居心地が好きであの大好きなお店であの高菜馬場とか秋葉原も大好きでよく行くんですけど正直言ってあのハレルヤさんの福袋はあのハレルヤさんのスリーブとかなんか 箱とかあのメモ帳みたいなのがいらないので、だから今回はイエローサウマリンとアメリキードリームの袋を買って比較することにしました。値段は同じです、えー、っとイエローサウマリンの方は1万8000円以上の価値はあると見込めるぐらいの非常に素晴らしいあの内容だったんですが、こちらは1万円と書いてはいるんですけども、中身がどれぐらいの価値なのかというのは明記されていないので、非常に気になる内容と思っています。ただ僕ははアメリキドリドームは非常に大好きなので そこについては、ね、規定していきたいと思います。見ていおおお ー, おー !1 つ目、ベールのリディアナの嬉しいですね。スリーブの中で一番嬉しいですねで。次は、え、なんかデカいが入ってるおおあー、これは、えー、レジェンズ・コマンダーですね。あの僕、統率者はしないので、あまり正直言って嬉しくはないですね。 なるほどで。できるのか。そこは非常に大事なところです。おおあ、全理かえ ?1、2、3、4、5、6。あで、基本セットは2000あ。あまず、全、え、理、ー、か6パックです。で、基本セット。1、2、3。おーリイコリア1、2、3。 あーじゃあ合計えっ、ー、と六とくる12パックということでんあっえー、いいのいいのいいのあだめ、ごめんなさいえっと昔あのマジック・ドリュリングの開封の動画を上げたんですがあまりにもテンションが高いっていうことで怒られたことがあるのでちょっと、うん、自粛します。 えー、ラブニカ123456これでもう、はい、1800円、ね、素晴らしいで次 x l さんあーこれはちょっと微妙なパックですねこれほんと300円の値しかないです基本セット2020まあいいパックだったので、はい、好きですよ次は えー、またレジェンズレジェンズを押してきますねこの卒業者はあまり興味がないので正直って嬉しくないですでそしていいノートのこちらア ル, ここ ア, ルこ、ね、アルティメットマスターズこれはこれは嬉しいですアルティメットマスターズはしいですうわこれは嬉しいですねアルティメットマスターズこれもう今ないくらか2000円ぐらいするのかなでええ最後に シの入ってるボックストッパーですね。えー、ボックストッパー、全自家だと嬉しいんですけど、イコリアのボックストッパーは正直言ってちょっとあまり嬉しくないです。なるほど。しかし、死のコロナビームの、えー、あれが出れば、ね、スペースゴジラが出れば、ワンチャンある。これ、最後これ、シングルカードですね。これによってだいぶ大きな、大きく分かりますね。 えー、と今のところ、これも300円以上したよね、えー、と500円ぐらいかな、えー、と1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,、2、3、4、5、6、7、8、9、でさっきは12かな、12だったので、えーと、合わせると12と9で21パックということで、6300円ぐらいかな、6300円にこちら1000円で7000円ぐらいかな、頑張って これも合わせると7500円ぐらいかなでボックストッパーこれはちょっと非常に分かる1000円ぐらいか2000円ぐらいかなでこれも8500円でこれ合わせてまあ1万円でそしてこれ合わせても使わせてさらにうんうんうんそしてこれだけでも正直言って十分なぐらいあの嬉しいですそしてこれ最後シングルカード1枚気になりますねなんか大きな当たりとかあるのかな なんか、サプライズあるせーのドンおー白青の土地ですねなるほどえっ、ー、とこんなコントラシールしてる、えー、土地が3つ以上である限りタップ状態で戦場に出るなるほどですねカラディシュで同じような土地がありましたあの割とあのいい土地でした 黒っぽいね。黒かと黒青かと思いました。白青はやっぱりティフェリーがあるので非常に嬉しい土地ですね。なるほど。ということで、えー、以上、えー、イエローサマリンじゃない方の<笑>間違えました。アメニティドリームの開封い風でした。ありがとうございました。ごめんなさい。取、えー、るのを忘れていましたね。えー、このボックストッパー、何が出るか、えーと、今から開けていきたいと思います。 いやー出ちゃったー開けたくないわんだろう今、チラッと見えたけど。手が震えるわ。手が震えるわ。ちょっと本当に手が震える。せーの、ドン。あメカゴジラですね。アーティファクト、うん、巨人。これ割とあの使いやすいんですよね。プラス1、プラス1が。あのー カ ウ, ンターあーカウンター1つでいろんな能力が、えー、増えますね。飛行とかプラス1カウンターを乗せたり、トランプル警戒とかね、えー。非常に使いやすい。僕はアーティファクトデッキが好きなので、これは普通に嬉しいです。というかはあの、メカゴジラが好きですね。でもこれは気流ですね。僕はメカゴジラの方が好きです。ということで、えー、以上、ミルキドリームの福袋でした。さあこれはいい年になりましたね。ありがとうございます。